はい、じゃあそれではあの今日の授業なんですが、えっと、前回は痴漢、まあ の, あの性質をです、ね、一応まとめまして、まあ、基地間と軍事間の話などをしてで、えっと、最後にその行列式 の, あの定義をしたところであの授業が終わりましたで、えっと、多分あの皆さん演習の方ではあの行列式 の, あの計算を 続々ととと進めていいることと思いますで実は行列式の計算にあたっては行列式のいろいろな性質というのが出てきましてで、まあ、そういったいろいろな性質を駆使して、まあ、実際には計算を進めるのでその講義の方でも そ, のそういった話をです、ね、早くしてくれという人も多分いると思いますしまた僕もできればそういう話にでなるべく早く進みたいところではあるんですけれどもただあの。 その今、これからこう教科書に載っているような内容を見ていますとそのま行列式のまあ手順ももちろん大事なんですがそ の, その中にあるその行列式の性質といったことに関してあのいくつか学ぶべきこともありましてそちらに関しても少しえとやっぱりこの講義の場である程度丁寧に説明しておいた方があがいいかなというところもありますので。 あの少しこう計算を急ぎたいという人はあの待たせてお待たせしてしまうかもしれませんけれどもあのまあ講義の場 で, ですねこういったところで少しその行列式の性質についてもじっくり説明したいと思いますのでよろしくお願いします。ということでえと前回はあの行列式の定義まで終わりましたの で, で定義の次に。 まあ、何を説明しようかなと思ったんですがえ と, とりあえずその行列式の計算差し当たりの計算にあっ て, て多分一番大事だろうと思われる公式にあのサラスの公式もしくはサラスの定理というのがありますのでえとまあ多分多くの人はすでにあのー もうマスターしているかもしれませんが一応復習としてやっておきましょう。で、サラスの公式として知られているものはその、まあ、二次の行列式とそれから三次の行列式の計算法なわけです。でまず その二次の行列式の計算法から書きます と, えとまあこれ、いわゆるあのたすき掛けというふうにも呼ばれるえとまあ計算の仕方だとですけれどもえ教科書です と, えと74ページの 下の方に図がありますのでそれにのっとって書きましょう。で例えば二次の行列式ですとその。 まあ、斜めにです、ね、この成分の積を、えー、取りますけれどもこの図に教科書の図にもありますように A の11、A の22というこのあの左上から右下に下っていくこの成分についの積についてはこれプラスの符号を取ると、えー、すなわちた加えるということですねでそれから、えー、と逆にその A の12、A の21というその右上から左下に下がってくるその成分の積については、えー、とマイナス、すなわちまあ引きなさいと。まあ、そういうのがまずその2次の行列式の計算の基本になります。まあ多分2次の行列式は。あのー 皆さん高校でも行列式という名前ではないですが出てきたと思いますのでそれほど問題はないかと思いますがやはりそうしますと大事なのは3時の行列式の方でして。 でこれも基本的にはたすきがけといってそのこの斜めに並んだその行列の成分の積を取りますけれども。 えー、と先ほ二次の場合と同じようにその加えるこうですね符号がプラス の, その成分の積というのはえまあ対角成分ですとまあこんなふうにつながっているわけなんですがえこれ一つ例えば右にずらして A の12成分からこう斜めに下っていきますとえここであの行列がこう終わって 列が右端に来てしまいますので、そしたら今度は、えー、と左端の列に戻って、えー、だから こ, この行列を筒みたいに丸めてこうくっつけたようなつもりで、こうあの右下に向かって降りていって、あの成分の積を取るという形で計算を進めます。でそうしまますとこののから始まる その成分の積についても同じように、えー、と今度は左端からこうあの右側に降りていくと、まあ、こういう成分の積が正、まあ、になりますのでそうすると三次、えー、の行列式の項、えー、の中でその、まあ、符号が正になる項は合計、えー、この色分けで書いた この三つですね。この三つの積が、えっ、ー、と符号が正になりますで。これがプラスと。で、今度はえっ、ー、と符号が負になるその成分の積の取り方なんですけれども。 あとちなみにこの板書の写し方なんですが一応僕自身はこうあの何でしょうねこうこう3つのこう斜めの成分の積が分かるように3色使ってますがあの皆さんはそれぞれ皆さんのが自分が一番分かると思うやり方であの写してくださいでえとまあ今度は符号が負になるあの成分の積の取り方は基本的に えー、と右上から左下に向かって斜めに成分の積を取るというのでまずこういう積がありますけれどもそのほかにはえとこうですね赤い部分ですとこういう取り方もありますしそれからまた青い部分の取り方ですとこういう取り方もあります。 一応、そ, それぞれのグループを区別するために番号は振りましたけれどもこの番号は必ずしもその順番とは関係ありませんのでえと実際にその成分をの積を並べる際にはこれどの順番を並べても問題はありません。 まあ、3, 3列の行列式の場合ですとあのここに示しましたように合計6つの項が出てくるという点を押さえておいてくださいそれから、えー、と皆さんにですね一、あのー、つ注意として強調しておきたいのはその4次以上の行列式にはこの公式は成り立たないというところですねでこれは、えー、と授業で 何度強調してもです、ね、その演習、レポート、試験になりますとこの4時以上の行列にこのサラスの公式を使っていてあと誤った行列式を導いているという例が必ず見受けられます。これは過去の例なんですけれども一応、過去の実績から見てです、ね、このことは何度強調しても強調しすぎることはないと。 まあ、なんか英語でよくある公文のようですけれども、えー、と, とりあえず、このサラスの公式は、使えるのは2時と3時の行列式の場合だけですので、えー、とよく注意してください。じゃ一応書いておきますね。4時以上の行列式には使えないと。 ね、ということを注意しておいてください。 はい、といととうことで一応、まあサラスの公式について多分皆さんよく知っていると思いますが、えー、復習をしてみましたので、えー、ここまで何か質問はありますかいいい。ですかはいえー、とそれでは、えー、と今日はちょっと話は前後するんですけれどもその痴漢行列という話題を取り上げたいと思います。 で実は、この痴漢行列というのは、その行列式の、教科書では行列式の定義の少し前に出てきていました。教科書ですと、教科書の70ページの下半分から71ページの上半分にかけてのあたりだったんですが、えっ、ー、と、実は、えーと、この授業では、 あの先週の金曜日こう休むということにしておりましたので、まあ、その前に何とかして行列式の定義ぐらいは先にやっとこうと思ったのであの先週の火曜日ですねあの先に行列式の定義に行きましたけれどもえ実はその後で行列式の定義の後でですね痴間行列に関する性質を少し取り上げていますので一応この機会にこの痴漢行列というのを話を少ししておきたいと思います。 でまず、えー、その痴漢行列って何ですかという 定, 定義から入りたいと思いますけれども。<笑>えっと、ここではですね。あのー N 項数ベクトル空間の基本ベクトルっていうのを考えます。な ち, ょまあ、ちょっと名前難しそうですけれども。 数ベクトル空間の基本ベクトルからなる標準規定。で、えー、それはなんじゃという話なんですけれども。 これを見れば少しは検討はつくかもしれません。えー、とまあそのうちこの単位ベクトルとでも呼ばれるあのベクトル、こういう基本ベクトルですね。こうある成分だけがえと1で、それ以外の成分が全部0のベクトルです。 もう少しただあの正確に言うと、この E1 から EN という名前がついておりまして、E1 が第1成分だけが1のベクトル基本ベクトルと。から E2 が第2成分だけが1の基本ベクトルで、同じように点々点と言って、最後に EN がその大 N 成分だけが1の基本ベクトルとしましょう。そして えー、とこれら N 個 の, です、ね、この基本ベクトルの集まりをオメガと置いています。ここまでいいですかで、この基本ベクトルの集まりに対して。に対し。 ここで読めますかねちょっと見づらいですか、じゃあ こ, この続きは隣の黒板に書きますかえ。に対し、ここで痴漢が出てくるんですけれども、この N 文字の痴漢ですね。n 文字の痴漢 えー、とシグマによって定まる対応付けを考えましょう。で、えー、それはどういう対応付けかというと。 えっとまあシグマのその基本ベクトルを別の基本ベクトルに移すんです。あ、シグマじゃない、オメガのえっと基本ベクトルを別な基本ベクトルに移 す, す,、えー、すんですけれども、そのどういう移し方をするかというと、えっ、ー、とオメガ i という、まあここになんか番号が入ってんですね。1から n までの何かの番号が入ってる。でこれを、このシグマを使ってどう移すかというと、 えー、とシングマ i 番目の、あのー、基本ベクトルに移しましょう。ですので、えー、と今までその痴漢というのはその i という数字をそのシングマで定められたこのシングマ i という別な数字に移すという対応付けだったんですけれどもこれをその基本ベクトル同士で同じようなことをしようと。 で基本ベクトルには1番から n 番っていう番号が付いていますからその数字の i をシグマ i に移す代わりにその i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移すというそういう対応を考えましょうというのがここの話です。で一応これが一番多分最初に大事なあの考え方だと思うのでここを押さえておかないと多分あのそこから先の話が全部。 わわけからないよくわけわからないなっていう話になると思いますので、ここだけまず最初に押さえておきたいんですけれども、皆さん大丈夫でしょうか。えっと、この i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移す、そういう対応を考えましょうと。で、えっと、実はこうして見てみますと、今考えているこのシグマではですね、このベクトルをベクトルに こう写してるんですねでベクトルをベクトルに移すのに使われる道具というのはいろいろあったんですがその、えー、と我々今までその線形代数ではあの行列とうのを習ってきました。で、えー、とベクトルに行列をかける掛け算というのも習ってきましたからじゃあ、あのー、この相場目の基本ベクトルをシグマ相場目の基本ベクトルに 移すのにその行列の掛け算を使えないかということを思いつくわけです。そうしますと、この時このまあ i が1から n までに対して この EI ですね、I 番目の基本ベクトルの左側から行列 A をかけると、このシグマ I 番目の基本ベクトルになるような、こういう条件を満たす、N 次 AO 行列 A。 をまあ、ここではまだそのあるかないかとかどうやって作るのかとかをはあのー、あんまりそこまで考えてませんからとりあえずこういう性質を満たすあの行列 A というのが存在したらそれを置間行列と呼びましょうというのがこの定義ですでこの時こういう性質を満たすうんと N 次西欧行列 A をですねその 今与えられている痴間シグマに対応する痴間行列といいます。 えー、ここまでいいですかじゃあちょっと映してください。えっ、ー、ともう一回ですね、この置換行列の定義を振り返りますと、えー、と今回はその1から n という数字の代わりに、えー、n 個の基本ベクトルを考えましょうと。で、まあ、e の1から n というこの1番目から n 番目までの基本ベクトルを考えるというわけですね。 でえー、この値換与えられた値換シグマに対して、そのまあ、従来はその、I、数字 i をシグマに移すという対応を考えてたんですけれども、ここではその代わりに、えー、と i 番目の基本ベクトル ei をシグマ i 番目の基本ベクトル e のシグマに移すという対応を考えると。で、えー、で今度はその そのシグマによるです、ね、この EI と E シグマに対応付けをその A という行列をもし使って表すことができたらというんですね。すなわち E の i に、えー、と左側から A をかけることでその基本ベクトル同士の値間を全部表すことができたとしたらういうんですね。 でその行列へのことをこの痴漢シグマに対応する痴漢行列ということにしましょうというのが、まあ、この痴漢行列の話の道具だけです。まずここを押さえておいてください。ここまでいいですか。はい。それでじゃあ。 一応ですね、この今の話のゴールとしましては、その教科書73ページの真ん中のあたりにあります、この歩代 3.5 というのを、一応内容を理解する上で必要なことをこれからやっていきます。ですので、順番を追って、その置換行列の性質に迫ろうと思うんですけれども、一応ですね、 痴、ま、漢、あ、行列はこういうものだという定義をしたんですが、じゃあ実際にどうやったら作れるかちょっとやってみましょうということで、痴、ま、漢、あ、行列の作り方をちょっと見てみたいと思います。で 時、え、間、ー、行列の作り方を見ていくわけなんですけれども、えー、とまずはですね一番、まあ、素朴な見方としてはその先ほどその、まあ、シグマによるその基本ベクトルの対応付けっていうのを 見, 見た時にその、まあ、ある基本ベクトル EI をこの E のシグマ i に移すまあ 行, 列行列 A ですね、A をまあ考えるのはまあ自然だと思いますので、まずはじゃあ Ei を E のシグマ i に移すようなその行列 A をどうやって作れるかというのをちょっと見てみましょう。そこでえと E の i というのは一応、 列ベクトルの形で書き出してみます と, えとこういう形 で, で、えっと、この代替イイ成分が1であるというのをよくこんなふうな書き方をしますなんかこういうくさびのような記号を打ってでここに i と書くことで、えっと、こ, ここの列ベクトルは ダイ成分が1ですと、そういうことをあの表しています。で、これをえっ、ー、とイ、e、のシグマイに移したいということなので、えっ、ー、とイ、e、のシグマイをうん同じような書き方で書いていますと、こういう形になりまして、で見かけ上、あごめんなさいこれ1ですね。見かけ上そのまあ2つのベクトルの1の位置はこうどちらも同じ似たような場所にあって 本 当, 本当に違うんかいなとあの言いたくなりそうですけれども一応このような記号で、えー、こちらの、えー、と右側の列ベクトルの位置はこれは成分はシグマ i 成分が1ですよというふうに書いておくとそのこの辺の位置関係がいい加減でもあのちゃんとこの成分の場所がです、ね、明記されていればこうちゃんと区別して扱えるわけです。 で、まあこういう二つのその行列、あ、いや、ベクトル、列ベクトルを、えー、でどういう関係があるかってことなんですけれども。う 今日はちょっとスペースの都合で少し黒板を贅沢に使いますがえーとまあこの E の i から E のシグマ i を計算する際にですねこの行列 A をこの E の i の左側からまあかけますのでえと実際には こういうい、ね、E のシグマ I というのがある行列 A とそれから E の I の積ということになるわけですね。 まあ、こうなっているとで、まあ、少なくともそ の, あ の, e, の e の i をにですね、a をかけたときに、これが E のシグマ i になるように、この a の、えー、と成分の一部をだけでも決めたいということなんですけれども、えー、とまず最初に、えー、と分かることっていうのは、 うんとこの計算結果この e の i に a をかけた結果っていうのは e のシグマ i、e、なんですがこの e のシグマ i、e、っていうのはここが1になっていますからあのそうするとこの行に関して何らかの計算をやっておかなければならないということは確かなわけですねそうする と,、えー、と実はここが第何行かっていうとここにありますの、ね、でシグマ i、e、行なわけですね で、えっ、ー、と、この行列をベクトルの左からかけるときの計算の仕方っていうのは、その行列の、この、ある行の成分と、この列ベクトルの内積、行と列ベクトルの内積っていう形で取りますから、そうすると、とこの E のシグマ I、計算結果のですね、このシグマ I 行っていうのは、実は、その、この行列 A の 同じ行です、ね、シグマ i 行によって決まるということがまず分かれるということに注意してください。えー、ですので、えー、まず最初のに観察分かることはそのまあイ i 計算結果のイのシグマ i 第1シグマ計算結果の E ノシグマイの計 えー、シグマイ成分ですね、第、えー、シグマイ行ですね、これは行列 A の同じ行によって決まると。えー、と今、ここでその黄色い箱で囲ったように、その行列 A のシグマイ行によって 決まるこの成分が決まるということにまず注意しましょうまずこれが第1点目ですねで、えー、とじゃあ次にそのじゃあこの A のシグマ偉業とそれから EI のこう内積を取るときにその最終的な計算結果が1になれなければならないわけですね そうするとこの内積の結果が1になるためにはこの a のシグマ営業というのにはどういう要素を詰めていかなければならないか。ということを考えますともう一方の列ベクトル Ei は大 i 成分が1ですからそうするとこう成分同士のをかけて和を取った時にそのこれとどっかで1をかけて1が出てくればよいと。 ということで、じゃあ A のこの行で、どこの成分に1が出てくればいいかっていうと、えー、と実は、この第ヤ列にですね、1が出てくれば、こう、てててててと来て、こう、掛け合わせたときに1が出てくる と, ということがまず分かるわけです。そうすると、えー、と2点目に分かることは、 A の大シグマ愛行とそれから EI の内積を取るので。 第 I 列の成分ですね、大哀列の成分まあ1と置けば内積が1となると。 そういうことがこう分かるわけです。でえー、ということで以上のことから、この時間行列の作り方について少し分かったこととしては、その、A の シグマ I 行 J 列だからこの行に関する作り方は分かったとでどうすればいいかっていうとえっ、ー、と第 I 列は1にすればよ い, いそれからそれ以外は0にすればよ い, いということはまあここから分かるわけです ででこれっていうのはそのあの教科書 を, 方を見ますと、これ、クロネッカーのデルタというのを使っていますので、これ、デルタの ij というふうに書くことができます。ですので、これは、まあ、文章でいうと、その a の まあ、シグマ i 行 i 列の成分を、まあ、1にすればよいと。でこれをその i が1から n までですねすべて繰り返してこの a の各行の各列の要素を埋めていくことでそのシグ与えられた置換シグマに対応する置換行列が まあ、このような形でできますというのが今まずは一つの作り方なわけです。えー、ここまででいいですか、まあ、とりあえずまだよく分からないなという人もあの黒板は見えますでしょうか、少なくとも映すのに支障はない程度に黒板は見えますか。 でえー、と一応ですねそのまず置換行列の作り方の一つとして、まあ、こういう手順を作ってみたんですが、まあ、ちょっと気持ち悪いのはですねこ の, あの 行, 行と列の表記の仕方でして、えーとまあ、本来行列を作るんだったらばその例えば i 行 J 列っていうのを指定してそこにがどうなるかっていうのをしし知ることができれば一番いいわけですよね。 でところがここにありますようにそのシグマ i というのが入ってきていてじゃあ本来だったら例えば1行3列の成分を知りたいのに、えー、と1行3列を知るにはこのシグマで i を移して1になるようなそういうその成分を i を見つけてこなきゃいけないというのはちょっと気持ち悪いと思う人もいるかもしれません。 実際僕も一応教科書にあるようなその表記に合わせようとするとこのままではちょっと使いづらいなと思うところがあったのでじゃあ2番目としてじゃあこの A の IJ 成分ですねこう I と J が与えられたときにこの IJ 成分を まあ、うまく表したいと。で、どう表せばよいかということをちょっとあの考えてみたいと思います。で、と一応ですね、この時間行列の こう役割っていうか、そのどういうことをやってるかっていうことをもう一回思い出してみますと、この時間行列 A というのは、えー、と既存ベクトル EI を A の、まあ、シグマ I に移すと、えー、いうことをこう計算で行う行列なわけですね。で じゃあ、えー、とここがですね、この e の i ですね、えっ、ー、と、じゃあ a で移してこの e の i にあの 移, す移ってくるようなその元の基本ベクトルは何だったろう、何でしょうかってことをちょっと考えてみますと、えっ、ー、と、シグマで移して、 こう I、に移ってくるよような番号でであればいいわけですよねそうすると、えっと、シグマは痴漢ですから、逆痴漢を当然考えることができて、そうするとえ、実はこのシグマで移す前というか、シグマの逆痴漢で戻した番号を、まあ、シグマで移す場合に移ってくるということなんで、えここは実は、えっと、シグマインバースの i 番目の基本ベクトルを、こう、 A で移すとちょうど I 番目の基本ベクトルに移るということになるということはあのー、どうですかねあまり自明じゃないでしょうかえっ、ー、とうんと I をシグマで移してシグマ I に移るんだったらばシグマで移して I に移ってくるものってはもともとのう移る前っていうのはこの逆地間を使ってシグマインバースの I で表すことができると。 まずちょっとこれを考えてみてください。で、えー、と先ほどはですね、この、えー、と上の方ではこのシグマ i、あ、じゃあ i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移すっていうのをこう上の行列の積で表してたので、今度は、 あの下にあるこのシグマインバース I 番目の基本ベクトルを I 番目の基本ベクトルに移すというのをその先ほどと同じように考えてみましょう。<笑> そうすると先ほどと同じようなその式を式というか図を作るんですが今度は映った先がえーと EI ですね基本ベクトルー EI になっています。 で、これが、まあ、A にこの E のシグマインバース i をかけたと。で、ここの E のシグマインバース i という基本ベクトルの1の成分は、 のある位置というのは、シ、えー、ミマインバース I という、まあ、ここがですね、1位なわけですね。で、これに対して、なんか A をかけて、で、えー、っと、大 i 成分が1になるようにするにはどうすればいいかというのをちょっと考えてみましょう。そうすると、えー、っと、実はその先ほどのと同じような考え方で、 その A の成分をある程度決めることができると思いますので先ほどの決め方をちょっと思い出してみてくださいまずここでは EI ですから第4行が1になっているわけですね計算結果のベクトルの第4行が1になるようにするためには そのこの大愛行ってはどこで決まるかというと、えー、実はこの行列 A の今度はその大愛行で決まるんですねですので、えー、最初に分かることはその、まあ、計算結果である EI の、まあ、大愛成分は 行列 A の大愛行によって決まるとまずこれが分かりますで、えー、とじゃあ次にこの行列 A の大愛行 の, のどの成分を1にしてどの成分を0にすればよいかっていうことなんですが これ先ほどと同じようにこの A の大愛行とそれからこちらの右側の基本ベクトルとこうドゥドゥドドと内積を取っていきますから取っていくので、えー、じゃあどっかで1になってればいいわけですねちょうどこの1と積、あのー、を取る部分の成分が1になっていれば良いとじゃあその、えー、とこの1と 席を取る成分の列はどこかっていうと、実はこれがシグマインバースの i ということが分かります。っていうのはなぜかというと、この基本ベクトルの1の場所はここだからですね。だから A のこの行でもその同じ列番号の成分が1になっていればよいと。ということで えー、と2番目としてはもう<笑>、まあ、A の、えー、と A のの愛行スみまインバースイ 成分が、えー、1であればよいと。えー、ということが、えー、と分かりましてあ残りはあと全部0でいいわけですね。で えー、と実は今度はそのこの決め方からこの a の ij 成分というふうな形で決めることができます。な、え、ん、ー、でかというと今考えているその行がですねちょうど i、大 i 行だからですね。そうすると a の, a の ij 成分はどうなるかという と, えと1か0なんですけれども1になるのはえと j が えー、とシグマインバースイに等しいとき、えー、だから列ですね、J、大 J, J 列というのは、ここ J 列なんですが、ここはシグマインバースイの列のとこだけは1で、えー、J がそれ以外のときは0だということなんですが、えー、ところがですねその、この式をよく見ますと、 実はこれはですね、シグマ J イコール I とい う, こう条件と同値だということを見てください。なぜかというと、I をですね、シグマの逆値間で戻して J だったということは、 J をシグマで移せば I に, る i になるということをこう言ってるという意味にもなります。あとは、えー、と別な計算の仕方としてはこの両辺を同時にあのもう一回置間シグマで移すという手もあります。えー、すなわちこの両辺等しいですからこの両辺をシグマで一回移しても結果両辺等しいわけですね。で えー、とシグマインバースの i をシグマで移すということは、これ元の i に戻るということを意味していますので、でこれ両辺にシグマをかければ、これ j をシグマで移した値が i に等しいと言っていることにもなります。で同じように下の条件もこれ統合悪統合になっただけで、下の方はまあシグマ j が i に等しくない場合と。ということで、 えー、とでこれは実は、えー、とシグマ J がこの i に等しいか等しくないかというのをですねこの、まあ、等しい時には1で等しくない時には0だっていうのをこう 先, 先ほども使ってきたクロネックーカのデータを使って表すと、えー、これには i とまあシグマ J の組でそで i とシグマ J が等しければ1だし等しくなければ0だと。 まあ、このように表すことができるようになりました。で、えー、とこれって何がわかったかという と,、えー、と、皆さんの中で一体何人の人が実際にこの、 問題を解いたかどうかわからないんですけれども、えー、と教科書71ページの例題 3.5 というのがあります。えー、この例題 3.5 には、えー、と置換シグマを与える置換行列を A シグマで表すと、A シグマの ij 成分は、えー、とシグマの i、あ、じゃデルタの i シグマ j であることを示せっていうあの問いがありまして、実はこの問いに答えたことになっています。 もちろんこれ例題ですから教科書にも答えは載っているんですけれどもまあこれでわかる人はそれでもいいですが一応あのまあ僕としてはちょっとなかなかこれで こ, うこれを読んでふすっと理解をするのはちょっと難しかったので少し回り道をしてみましたけれどもこういう形で痴漢行列を作ると。 ととを示ししてみましたでとりあえずここまでいいですかねじゃあ一応ですね今の話を踏まえた上でその行列式の定義のあたりに戻りましてえっ、ー、とこだ三 3.5 から少し説明を続けたいと思います。 補題 3.5 は、えー、と教科書の73ページに戻りますけれども、えー、とまず一番目にです、ね、出てくる話は主張は、まあ、A シグマというのをこの痴漢シグマに対応する 間行列と置きますでこの時この a‐ シグマこの時間行列 a‐ シグマの行列式はこのシグマの符号に等しいというのが、えー、と1番目の主張です。 で次に、えー、と2番目の主張はもっと単純なんですけれども、えー、単位行列、えー、N 次単位行列の行列式の値は1ですというのがあの以上の2つがこの答三 3.5 で述べられている主張ですまずここまでいいですか でえー、とこれはですね、そのまあ、ここから先はその行列式に関するその性質がたくさんその定理や課題や命題として出てきますのでいちいち全部はこの授業では証明試験でしませんけれどもこの古題に関してはあの少しその行列式の定義に戻って考えたりあるいは今やりましたその置換行列の作り方 を思い出しながら考えることで、まあ少しはあの得をする面もあると思いますので、一応正面はここでします。<笑> えー、とまず、その括弧1ですね、この痴漢行列の行列式なんですけれども、実は先ほどの痴漢行列の作り方をもう一回思い出してみます。そうしますと、痴漢行列の作り方からですね、 その A シグマの、まあ、大愛行の成分というのはそのシグマインバースの愛列のみ1で えー、とそれ以外はゼロでした。で、それを考えますと、えー、と行列式を計算しますので、行列式 の, その定義に戻って、こう計算しなければなりませんが。 で行列式の定義っていうのをもう一回、えー、と定義 3.3 から思い出してみますと、まあ、A のシグマですねで行列式の定義式をもう一回書いてみるとでこの SN の N 文字の置間を全部考えなさいと。で この痴漢の符号に A の1行にその列はその痴漢で1を移した列で A の第2行の成分はこの痴漢で2を移した番号の列というふうにして最後は A の第 N 行からはその痴漢のシグマダッシュで n を写した番号の列を、えー、取りなさいというふうにこうあのでこのシグマをいろいろ全部変えてリりうルだけの時間を取って こ, れをこういう項を全部加えなさいって言ってるんですけれども、えー、今ですね考えてるその a, と a シグマっていうのはうんと<笑> これだけですね、ここの列だけ1であとは全部0ですからそうするとこういう組み合わせが、えー、たった1つしかないということがまず分かるわけですでどういう組み合わせかっていうとここに出てくるシグマインバースっていうそういう組み合わせしかないとでそうしますとこのシグマインバースの符号に A の1行第1行はえっ、ー、と シグマインバースの第1列を取っていきなさい。で、A の第2行はシグマインバースの2列を取っていきなさい。以下同様にして、A の N 行はシグマインバースの N 列を取っていきなさい。で、実はこの、地換行列 A シグマの行列式をなす項というのは、この1個しかないというのが、実は先ほどの地換行列の作り方だと、それから、 行列式の定義から分かりますは分かりますというかあの分かるので考えてみてください皆さんまだ分からない人は。それでじゃああとは具体的にこの項がどういう値になるかというのを計算するわけなんですが、えー、とまずこの置間行列っていうのはそのどの成分も0から1だったんですね。 でこれは全部この1の成分のみを集めてきましたので、えー、こ, これは1第1行の成分を1だし、第2行の成分も1だし、同じようにして第 N 行の成分も1です。でそれからもう一つ、えー、とこれはあのー、あまり当たり前ではないかもしれませんが、このシングマインバースの符号というのは、えー、実は、えー、とシングマの符号に等しいと。 いうことが、えー、と言えましてでこれはあんまり当たり前ではないんですけれどもうんと、えー、この教科書 の, あの演習問題にもなっています。えー、と教科書70ページの、えー、と問題 3.4 の括弧3という演習問題にもなっていますので、えー、ちょうどいい機会ですので皆さんぜひ考えてみてください。 ヒントとしてはその2位 の, の痴漢というのはその五感の積で表されるというのがありました。でその際に、えー、と逆痴漢とその元の痴漢ではそ の, その五感の積の個数は変わらないということがあのその五感の積の表し方から分かると思いますので、えー、とちょっと各自考えてみてください。ということで以上のことからですね実はこの 次間行列 A シグマの行列式は A シグマの符号に等しいという結論が導かれます。はい、ここまでいいですか。はい、それからとその括弧いですね。括弧2の 単位行列の行列式が1になるというのはこれもやはり同じように行列式の定義から考えますと実はこれ括弧1と同じようにその行列式の中でですねあの0にならない項というのはたった1項しか残りません。 どういうものかというとある痴漢シグマを取ったときにですねあの A の第1行の非ゼロの要素は A の11成分だけですそれから A の第2行の非ロの成分は22成分だけですで同じようにして A の第 N 行の非ロの成分は NN 成分だけですそうすると、まあ、こういうですねこの まあ、行と列が等しくなるような痴漢に対応するあの部分だけこの項だけが非ゼロになるということでじゃあこういうですねその 行, 行番号と列番号が変わらない痴漢はどういう痴漢だったかっていうと実はすなわち高等痴漢なわけですねでここは高等痴漢だとえっとまあ1オメガというような書き方をしましたえそれからあと単位行列ですから イテイ成分も22成分も NN 成分まで成分の値はすべて1です。で最後にこの高等値間の符号は何かというと全くそのどの数字も映しませんのでこの符号は1だということで最終的にこの単位行列の行列式は1という結論が導かれます。 とということで一応このぐらいの問題ですとその行列式の定 義, ですね定義をこうもう一回思い返すことでこういった性質と導くことができますので非常に詰まったときには大変かもしれませんけれどもちょっと行列式の定義に戻ってよく考えてみましょう。はいそれで あと5分ぐらいなんですが、じゃあ、い教科書のあと残りですね、2つほど、課題をやっておきます。 3.6 というのは、これは行列式を実際に計算する上では非常に便利な性質の一つなんですけれども、その上三角行列の行列式は対角成分の積に等しいというのがこの補題 3.6 です。 でえー、とこれも、あのーまあ、証明はですねその、まあ、教科書でもまあ非常に大雑把に文章にしか書いていませんけれどもうんと一応、先ほどのようにその、まあ、行列式の定義に戻ってそのどういう痴間の組み合わせだとこのゼロでない なこが出てくるかということをよく考えてみることであの分かると思いますで。ちょっと時間の都合で詳しくは触れられませんけれども、一応僕の講義ノートには、あのこの歩代の歩代になるようなこの命題を経てその、この歩代の証明をしておりますので、えーとまあ、気になる人は、あの後であの講義ノートをあのダウンロードして見てみてください。でそれから、えー、ともう一つですね。 えー、と行列 の, そのブロックの形で の, その行列式に関する性質なんですがえーと A がえーと M 字正方行列でえーと B が M 行 N 列それから C が M 行 N 次正方行列 で, で最後に D というのを、まあ、A と C をですね対角線上に並べたこういうブロックに並べた行列の時ですねこの時この D の行列式というのは実はこの対角線上に並んだ A の行列式と C の行列式にまあ等しいということも、えーとまあ、ここ結構実際上は使えると思うんですけれどもあの、まあ、証明はちょっと大変かもしれません。で、えー、と実はそうですねあの非常に困ったのはですねこの教科書ですとこの「古代 3.7」の証明があの同じような論法で次の結果も得るという。 何文字でしょう10文字ぐらいで終わっていまして、えー、と同じような論法といっても多分初めて考えようとするとなかなかわからないんじゃないかなと思ってですねあの僕も、えー、と昨日のこう帰りの飛行機の中で一生懸命考えていたんですが、えー、なかなかよくわからなくって昨うべも一生懸命考えてようやくなんとなく分かってきたのであのそれを 一応僕の講義ノートには書いておきましたので、えっとまあちょっと同じような論法というのはすごく気になるという人は後でまた僕の講義ノートをあの参考にしてみてください。ここまで何か質問ありませんか。はい、えっと今日はちょっとその時間行列についてじっくり。 あの見てみましたでただ一応ですねあのこれからその皆さんが多分身につけた方が良いと思われる行列式に関する性質がこれからたくさん出てきますので、まあ、あんまりゆっくりもしてられないなと思いますのであの一応今日のところでその第 3.3 節まで教科書77ページまであの終わったことにしましてで、えー、と次回からその第 3.4 節 行列式の性質に入っていきたいと思いますじゃあ今日はこれで終わりにしたいと思いますお疲れ様でした